なんと三年ぶりに持ってまいりました、えー、テーマはよいやよいやでございます、えー、曲のテーマはですね今は旬、えー、平成から霊魔へと変わったそういったテーマをお送りしてまいります、えー、曲の途中によいやよいやという掛け声とそれから霊魔霊魔という掛け声が出てまいりますので皆さん一緒に行っていただければ幸いでございますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいそれでは チー回転の皆様まずは一緒に手拍子をお願いいたします。はい、<音声><音声>はい今度は いいもんね。<音楽><音楽> y o u go n home. I'm gonna get my はい、会場の皆様に感謝の気持ちを込めましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。チームワゲイボンでした。チームは。